「家族で旅に出たのさ」「渡り鳥と星の海」「とても暑い夏の日に空が映る水たまり」「ひまわり畑夕立」「笑い声と日焼け跡」「でもね行き先知らないほきぼしま昼の月」